えー、なんで、ね、バレてんの位置がなんでバレてんだミカって取れるかなロケ勝つよーし取りがあらお見どうも皆様、こんにちはグリードです、えー。今回の動画ね、ガチでやばいです。<笑>もう本当にやばい、えー。マジの神回ですね。えっ、ー、と、ヘイロインフィニットゲ e 世界最強プレイヤーのオプティックゲーミングのルシット選手とマッチングした時の試合をあげたいと思います。 ルシット選手がいるオプティックゲーミングはヘイローインフィニット出てから優勝2回と準優勝1回で、この間のオフラインの世界大会、これはね、ちょっと、まあ、波乱があって、まあいい成績ではなかったんですけど、まあこれ、この辺ね、あの、この間のヘイローの世界大会の解説動画で話したとこなんですけど、現在ね、どのヘイロープレイヤーもね、やっぱり最強といえば、現最強といえばルシット選手っていうぐらい、本当にね、強い選手なんですよ。 で元々ね、あの、ヘイロー5の頃までなんかサイアンっていう名前で、あの、スナイプダウンとかとチーム組んでた、スナイプダウンの元チームメイトですね。今日は現、ヘイロー世界最強プレイヤーとマッチングした動画になります。よかったら最後まで見ていってください。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、待って、待って。え、ちょ、ええ、え、えー、ちょっと待って。ガチだ、ガチだ。ルシッドオイル、ルシッドオイルって。オプティックルシッドオイルって。 <笑>世界最強<笑>ヘイロー世界最強プレイヤー来たって<笑>まずいなここはいやーロケ取られたかうあ向こう配信してるわガチだガチだガチモンのルシットやこれロケ取られてるな<笑>まずいないやーロケ打ってくんのこの距離でマジで リング120やばいやばい来てるぞ来てるぞルシッドは来てるぞこっちから相打ちかないやーこれはあ、うん、まあ世界線悪いからしゃないじゃあ朝の8時にやってるからね僕。 の上まだいるなあれ味方が強いいや配線が悪いからマジでソロヒット絶対にしないようにしよう胸部筋をどんどん拾ってこういやハイヤー来るのマジか銃声聞きつけてこっち来るスピード怖すぎるんだけどマジ<笑> もうちょっとロケ出るねあぶねロケどうなったのこれルシットやったルシットやったあぶねあぶねあぶ ね, あぶね敵バトライじゃなくてよかった のどこだろうシーガーカバーできるからナイスナイスナイスナイス一回合流しよう降りてくるかなおおラッキーラッキーこれめっちゃラッキーよしよしよしよしめっちゃついてるぞこれショットガン取れるショットガン取れるショットガン誰か取ったかももう開いてたねもう回線的に僕アシスターに徹しようこれ<笑><笑>よしよしよしよしよし 後後ろ後 ろ, 後ろうわーもう一人ワンショッだったんだよなうよしでもリードしてリードして味方が強い味方が強いこれ<笑>味方がいい感じだもうサポーターに回ろうこれ あー、全然来た来た来た。もうね、今日の朝、朝、朝8時にやってんだけど、寝れなくて今日、寝れなくて、そのままオールでやっております。ナイスカバン。ブシッとやった。 俺の1回けてくるのかロケ出たねロケは味方に任せようかなえー、なんでバレてんの位置がなんでバレてんだ味方取れるかなロケ勝つよーし取りがっうわぁーやったぞ やばい相手回線で 1V1 勝ったぜ今オ ッ, オッケーオッケーオッケーオッケーうん<笑>まずいまずいこれまずい味方で合流しないと味方そこやばい2人以上いると思うえショットガンか味方それはやれるわ やれないかでも味方やってくれたアレルシッドだったねナイスカバー<笑>なんか味方とめちゃくちゃ呼吸が合ってるいやー絶対グレー当たってるいけワンショワンショグレー当たってるいいぞいいぞナイスナイスナイスこれの脇は これ味方にやってもらおうあれルシットだなよし1枚これルシットだこれ無理無理無理無理無理これ逃げる<笑>グレー当たったなだけど深追いはしない やっぱ強いプレイヤーとやると考え方全然変わるな俺あれ味方にやらせるロケは拾わせないよしよしよしこれ当たんないだろうなまあまあまあいいだろうあと2点やよしこれ勝ちたいウィークウィークウィーク いやこれ無理にしない方がいいな<笑>やったーうわー勝ったー<笑>まあでもこれチームバランスが<笑>ランクマッチだけどあのスキルマッチの精度もなあるからないや最高やったしなんか昔のし様り思い出したわいや本物 だ, だてか相手配信してるもん ヘイロー現最強プレイヤ、ねえーねオプティックルシットにマッチングした。 動画でした、えー、彼はね、あの、まあ、ルシッドはツ、まあ、イッチメインで配信してて、YouTube もねあの、動画上げてるんで、ぜひチェックしてみてください。あの、基本的に海外のヘイロープロはね、ツ、まあ、イッチをね、メインにしてます。ほとんど配信メインにしてるんだけど、ルシッドはねあの、YouTube コンテンツを結構上げてるんで、その中でも、まあ、かなり見やすいんじゃないかなと思います。というわけで、えー、よかったら今日の動画、えー、チャンネル登録、高評価等、ぜひよろしくお願いします。